軍を再建とんでもない規模の工事になりそうだなやはり軍玉閣は空を飛んでいないとな初めて軍玉閣を訪れた時私は高台の端に立ち空からリーウエコーを眺めたわでも今回の軍玉閣の再建は私自身のためだけではないの私が願うは軍玉閣がこの先も永遠にリーウエコーの上空を 世の繁栄と平和を見守ること私の本心は時間がゆっくりと流れるようになってほしいってところかしらこうして足を止めて花火を鑑賞しリーウエコーを眺めるとても幸せなことね その少女は、語られているほど勇敢なものではなかったように思う。 Beat it. しれれなないいかもしれない波巨大な波だ<笑>いざという時にはまた軍力核を落とせばいいだけの話です。